千葉県を中心として活動しております。ファミリーチームです。踊りを通じて特になろうとなろうをテーマに今できることを精一杯させていただきます。よろしくお願いいたします。このことです。それではよろしくお願いいたします。会場にお集まり、の皆様こんにちは。はい、えー、今紹介いただきました。石橋から来ました。水晶です。 え普段は水天賞ウ s h ハッピネスという形で活動しておりますが本日は、えー、水天賞のみということでいつもと違うちょっ平均年で高くなりましたけれども、えー、本日は初ストリートのお披露目となります、えー、このような会場を作っていただきましてキアの皆さんありがとうございます正解踊らせていただきますどうぞよろしく PUGGY! はい、それではをしまいります。推定 I'm sorry.